それではここから実数の連分数展開の話に進みたいと思います。テキストでは第 4.13 七74ページからです。まず最初に連分数の定義を与えます。ここでは R をユークリッド正域としましてで K を R の正体とします。まあ、あの例としましては R として整数感。 それから K として有理数体というのが皆さんからとっても身近だと思います。そして R0R1 を R の元としたときにこの正体の弦 R1 分の R0 に対しまして次の計算によるその分数の列を考えることにします。 ここから先は例えばその具体的な有利数の世界で考えてみることにしましょう。で先ほど与えました r1 分の r0 なんですがこれが仮に1より大きな数だった場合には r0 を r1 で割ることができますので r0 を r1 で割って小を q1 それから上位を r2 とします。でこうしますとその r1, r1 分の r0 というのを えー、と整数91とそれから、えー、と有理数、えー、r1 分の r2 の和で表すことができるでしょう。でまあそして、えー、とこの場合はその乗用付き序断の通常の序断の性質から、えー、と r1 分の r2 っていうのは、まあ、あの1より小さな有理数である、えー、とします。で、えー、と次のステップでは、えー、この r1 分の r2 をですねその分母を逆数をか 取ったこの分子に1が来るような有利数の形にしてしまいますでこうしますと今度はそのここの今ポインターで示している有利数のその分母がですね分母に r 分の r 1というのが現れまして先ほどの仮定で r 分の r2 はえと1より小さい有利数としていましたからまあその逆数ですね r 分の r1 これは1より大きな有利数ですのでまた でその r1 を r2 で割った時の小を q 2として乗与を r3 にしますと、えー、こ, のここの分母のですね r 分の r1 というのを、えー、q 2プラス r 分の r3 という形に展開することができます。で、えー、とさらに次のステップではこの r 分の r3 をやはり、えー、と分子を1と置いて分母をその逆数という形で表しまして。 えー、すますとこの今度はその r3 分の r2 がやはりこの1より大きな有利数になりますので、えー、ここでまた r2 を r3 で割った形で、えー、この r3 分の r2 を q3 プラス r3 分の r4 という形で表すことができます。でまあ、以上のようにその分母の部分にですねあの分数有利数が入れ子になる形でどんどんどんどんこう展開していくことにします。そして仮に、えっと、これをその 91からですから、まあ計を行いまして、えっ、ー、と小最後の小 9k が出て、えー、この最後の分母の分が 9k プラス rk 分の rk プラス1というところで、ま あ, あの計算を止めたとします。でここで計算を止めたときに、えー、得られた計算結果なんですけれども、ま あ, あの見ていただいてわかるようにそのえっ、ー、と分子 分, 分母の分ですね。 q1q2q3 というあの章が次々に現れますのでこれを並べまして横に並べていきまして最後にこの残ったですね rk 分の rk プラス1を最後の要素に加えてそれをこう大括弧でくくったあの形ですねこういったあの数の並びとしてえとこの計算結果を表すことにします。 でえっと、今のような形でその有理数 r0 分の r1 を展開することを r0 分の r1 の連分数展開と言います。そしてえっと連分数展開にはあの正則な連分数展開という概念がありますで。この正則の条件は以下の通りです。えっと、まずえっと分子が最後の rk プラス1を除いてすべて 1, であること1に等しいこと。それからえっと q1 が整数であること。 最後に q 2から q k があの生成数であること、以上がその連分数展開が整則であるための条件です。それからあと連分数展開にいくつかの性質を見ていきますと、えっとまずその最初にそのあるの k プラス1がまあゼロに等しくなったときにはこの連分数展開はこちらにありますように、えっと小 q 1から q k の形で表すことができます。 で次に、えー、と一般に、その、まあ、Q1、自身の連分数展開は Q1 に等しいということ、それから、えっ、ー、と、Q1 から Qk によるあの連分数展開というのは、その、Q1 プラス、Q2 から Qk による連分数展開の逆数で表されることが、えー、分かります。であとは、えっ、ー、と、この連分数展開の求め方ですけれども、 実際の求め方は今あの先ほどの計算例でやりましたようにその、まあ、Ri-1 と Ri に対してその Ri-1 をその R1 で割った乗、えっと、用付き除算の小と乗余を求める、まあ、ユークリットご助法によってこの連分数展開が求まるということも分かります。 それでは実際に有利数の連分数展開を行った例を見ていきましょう。ここではそのテキストの例 4.89 で35分の126を連分数展開してみます。まず最初のステップですけれども126を35これは分子を分母で割るわけですね二十六を十五で割った小と乗与を求めますと この時の小は3それから上与は21ということになります。ですので、えー、連分数定換の最初の係数はあの小の3とそれからえー、っと上余の方はがあの次の項に来て、まあ、35分の21という形で表されるんですけれどもこの35分の21を逆数をとって 形で表しますと、こちらにありますように、えっと二十一分の三十五分の一という形で表すことができます。で、えっと次のステップでは、この今マークしましたこの分母の分ですね。えっと二十一分の三十五を使って計算をしていきます。そうしますと、えっと三十五二十一で割りますと、商が一で余りが十四ですので、えっと二十一分の三十五というのは えっと一プラスえっと二十一分の十四とでこのうんと二十一分の十四のところをまた逆その逆数を使って表すことでこれが一プラス十四分の二十一分の一という形の有理数で表すことができます計算はまたさらに続きますさらに続きましてえっと先ほどの計算結果のまあ十四分の二十一からですね。 今度はそうしますとこの時の小は1で余りは7ですから14分の21は1プラス14分の7と表すことができます。でまた先ほどまでと同じようにこの14分の7という有理数を逆数をとって7分の14分の1という形で表します。で最後のステップではこの7分の14ですね。 この有利数の割り算を行うわけですけれども14は7で割り切れてこの時は小が2で余りが0ですから7分の14イコール2ということになりましてこのケースではその連分数の計算はこのステップで終わります。で以上をまとめますとこの35分の126の有利数をですねこのスライド に, に表すようにこう順番に 分母をこう有利数でどんどん展開していったことになりまして最後はこのような形でその最後一番最後のですね分母が2となるような形であの終わったことになります。そしてえとこの連分数を表記する際にはえとこの QI ですね QI というのはえと今この丸で赤丸で囲っている分ですけれども この赤丸で囲ったその QI の値をこの計算ステップのまあ最初の方からですね順番に記述していきますとこれが3112という形になりましてでまあこの3112というのがこの35分の126という有利数のまあ連分数展開として求まったことになります。以上がその有利数の連分数展開の基本的なやり方でした。